イランからプテ、アイヌ語で挨拶をさせていただきました。あなたの心にそっと触れさせてくださいという挨拶の言葉でございます。また、私たちアイヌ民族は日本の先住民族であるというふうに海外では多く知られてはおりますが、日本の中では残念なことにまだまだ知られていないことがたくさんあります。 しかし私たちの今の生活や経済そして福祉の問題特に教育問題もをしっかりと国政へ声を届けていきたいためにまたこの緑の党から出馬をさせていただきました。また、皆さんと共にに、一緒 マイノリティの問題、そしてこの多くこの国の中に住んでいる市民の皆様と共に手を携えてしっかりとこの今ある自然を守りそして原発はいらないそしてまた私たちが大事としていた本来持ってきた TPP の本当にこの国の地盤産業を守るということを声を上げてまいりたいと思っております。 孫の孫のイライケで島崎直美です。ありがとうございます。